書き切ったには書き切ったいや正確には書き切っておらぬのだがどこまでを書けば果たして物語を書き切ったと言えるのか私の物書きとしての長年の悩みだ人間の冒険は物語としてとても面白いしかしどこまでが冒険で どこからがそうではないのかが私をしても未だによくわからぬのだすでに亡した私の旧友は人間の人生は初めから終わりまでが全て冒険であり筆を置くところなど存在しないと言ったが私はそうは思わぬ筆の置きどころというものがあると思う物語は適当なところまでを記しその後の余韻や感想は 感激者に委ねるべきだと思うつまり物語は適当なところで猫箱にしまうべきなのだ猫箱をめぐっての長き物語なのだからその終焉も最後までを記さず猫箱にしまってしまうのが良いのではあるまいか。 分かっているもう少しだけを書き足しそこで筆を置こうそれでそなたとはお別れだほんの少しだけ休ませてはくれぬかその間は我が猫もとい我が巫女にお相手をさせよう。 はね、手縫いが嫌ならミシンでやるわよダダダダってミシンは嫌よ手縫いがいいだからせめてもうちょっと優しく痛い痛いズバつけときゃ治るわよよこくなくなめないで今から畳針りでぶっすり縫うわよマジで痛いから覚悟してゴー 四三二そ そ, そういう予告はいい ごま塩買ってきましたごま塩って何まさか紅茶に入れる気エリカのおもちゃよエリカお箸は持ってきたはい我が主名探偵に虫眼鏡古田エリカにお箸ですじゃあいいそのごま塩の中身をざらっと出してお箸でごまと塩に分けなさいはい 私の華麗なるお箸さばきをどうかご覧くださいええー、頑張ってね終わったらちゃんと袋に戻しておくのよあんたまたそういうことしていじめてんの遊んでるのよ失礼ねそうそうエリカさっき郵便配達が来てあんた宛ての手紙を置いていったわ手紙 予感がします言わないで私が差し出し人を当てます消し印は展開ねドラノールあたりじゃないあんたたちまだ信仰があったのね驚きだわ。ただ消し印があるだけでベルンカステルにはこの程度の推理が可能で ピ, ピピピーダメです我が主バンダイン第9速 探偵が複数あることを禁ずじゃああんたが出てけばいいわけだわまたね名探偵エリカそんなわが主真実の魔女エリカここにあんたらって仲いいのか悪いのか未だによくわかんないわ悪いに決まってるでしょ私が愛してるのは あんただけよそ、そんなー、我が主ラムダデルタ卿、やはり私とあなたは相入れないようですね何をあんた、この大ラムダデルタを相手に勝負する気ここにラムダデルタ卿の腕がありますそしてここは断面です まさかあんた私のライバルにはこんなことができますふっふっ それで手紙にはなんてドラノールたちの近況でも書いてあんのガートルードさんは異端新聞館に昇進したとかそりゃあおめでとうございますパチパチへえ最近猫に続いてワニャンを飼い始めたとかワニャンって何へえベルン知らないの遅れてる最近ブームじゃない 最近私もメスのワンを買い出したのよコンペートも美味しく作れて最高よよくわかんないけど今度からあんたの手作り菓子を食べるのは遠慮するようにするわコーネリアさんはへえ新聞館選考に格闘技団員が有利として最近は格闘技を始めたとか全然想像がつきませんね 格闘技ったって色々あるわよ何始めたのキックボクシングに中国拳法だとかエヴァの影響ですかね片足で立って戦いそうなイメージないそうよねー誰かさんが片足立ちをずいぶん鍛えたもんねーウィルさんの近況も書いてありますよえー意外 ウィルさん FX でひと山当てたらしくてそれで不動産買って今は不動産収入で悠々自適だとか最近はバドミントンやってるんですってコーチが厳しそうねきっとお尻が腫れ上がってるわよでドラノールは相変わらずハンコハンコと決算員認め員とたまにサインの日々だそうで。 自分がじきじきに出動するから自分の管区でぜひ事件を起こしてほしいですって書いてあります起こしてやったら事件探偵が行くとこ事件ありっていうもんねまあそのうち気が向いたらいじめに行ってあげてもいいかもですああとシエスタ姉妹兵たちのことも書いてあります待、ま、って一度に聞きたくないわ少しはもったいぶらなきゃ さあできた<笑>やっと右腕が生えたわ次左腕をお願いねその前にお茶にしましょうエリカ紅茶の缶と梅干しの壺を用意してちょうだい。 今度はどこへ行くあんたが北へ行くなら私は南へじゃあベルンが東へ行くなら私は西へ行くわまたこんな愉快な物語を見つけられるといいわね今度はベルンが憎まれ役じゃないといいわねあら悪役も楽しかったわよ次はどんな物語を見つけられるかしらねそして どんな物語でで再会できるのかしら愛し合う2人にかけらの海は狭いわ天井さじきかけらの海は広大だわ空の中の幽霊いつか会えるわよまた何かの泣く頃にいいじゃないそれにしましょういつか会えるわまた何かの泣く頃に さよならみんなまた何かの泣く頃に。